Guten Morgen. 日曜日です行ってきます今日も最高の一日に出します 検証しました綺麗になりましたカレですいただきますライン川の洪水が猛威を振るってますさっきテレビのニュースでもやってましたこっちの木も水の中に埋まってきました えー、今からこの逆サイドのこの辺に住んでる友達のところに行くのであっち側からも見てみます帰ってきましたヨルプロテインです えー、っと僕はドイツであんまり日本人の友達が多くなくてケルンの中でも本当に数少ない日本人の友達なんですけど、えっと、彼らが、えっと、何人かで45人かなでここから近いとこに住んでまして彼らも本当にみんな面白い人生経験とか持ってて、えっと、あんまり日本にいたら出会えないような。 人たち1人は例えばドイツで生まれてドイツ育ちでこっちで育ったやつだったりとか面白いビジネスとかしててすごい刺激になって勉強になってなんで彼らと過ごす時間は結構好きですあんまり合わないですけどでもでもたまに気が向いたらあっちに遊びに行って一緒にご飯食べたりビジネスの話したりとかして面白いやつらなんで今度動画に出てもらいたいと思ってますプロテイン飲んで寝ます 今日も少し就寝が遅いですが寝ます。Good morning. Good morning. 朝ランミング行きます。ええー、朝ジョーギングも。三ヶ月間続いたら、続けたら、なんと仲間ができました。じゅん君とこうやくんですーー。僕の数少ない日本人の友達です。確かに、見えてるかからい。まだ今度、明るい時にちゃんと出てもらいます。<笑>やってきました。えっと、八点七キロ。今日はさっきもおした通り。 じゅんくんとこうやくん、日本人の友達、まあ、じゅんくんは韓国人やって怒られたけど、と一緒に走りました、やっぱり誰かと走ったらめっちゃ気持ちくて、話してたらいつも長く感じるコースもすぐです、えっと、木曜日、彼らがまた来てくれることを期待してます、来るかな、分からんけど、また木曜日、あさって、行きます、じゃあ、シャワー浴びて、ご飯食べて、仕事します。 駐車場で、えー、ゴミを集めてる人がいますこの人はおそらく学校からしてえー、っと雇われてやってるわけではなく個人的にやってるんだと思います本当に尊敬します僕もこうならないとダメです後で僕もゴミを拾いに行きますリスペクトです、えー、事務作業終わりました今からショップ回ってきます えー、っと、余ったカレーをチーズかけて卵をのせてあの、オーブンで焼きカレーみたいな感じにしましたこれが結局一番うまいなっていつも思いますいただきます うわー、シャイスあー、えったープロテインこぼれました最悪ですはぁ、あ、またプロテインこぼしましたもうめっちゃ何回も 最近すばっかりますめっちゃ怒られました今日も気を引き締めてプロテイン飲めますプロテインこぼすとめっちゃいろんなとこベタベタになるし臭いし最悪今日も寝ますおやすみなさいグルトナマス